2014年突如現れた異星人本当に来たんだよ UFO 石を吸い上げてすぐにこいつが降ってきたこの機械きっと使い古しなのよどのエグゾもまちまちだもの謎の機体エグゾフレームは瞬く間に世界に拡散していったしかしこの力があれば先進国も後進国もない俺は貴様たちを戦士に鍛え上げる 世界秩序の崩壊を目論む者たちが現れた予定を3分オーバーだここから取り戻す了解俺たちの居所がバレたら大惨事ってわけだ敵は素人だが自爆加工だ油断はするななんて数だよ切りない。 あれに乗っているうちにペドラーに洗脳されていくって噂も我々は影に潜む敵を影の中で叩く世界がこの戦いを知ることはないエグゾフレームを手にした人間たちが向かう先とは